今でもね、週に一回あるかないかなんだけども、こんな電話がかかってくるんです。ブラクチ瞑想館ないですか一部送ってください。ただとは言わないですが、いくらだったらもらえますかねとか言ってね、そういう電話がかかってくるんですで。それに対してはですね、いや、ブラクチ瞑想館じゃなくて、全国ブラク調査なんでって言うと、ああ、それ、そ, それ、それ、それね。全国ブラク調査、それ、うん、くださいと、一つくださいと、ニュースで見たんでって言うんですよ。 いやそのニュース見たんですよ、ニュースで発売禁止ってね、発禁っていう風に報道されてるじゃないですか、なのにそういうことを頼んでくるんですかっていうと、いや、あるところにはあるじゃろうみたいな感じでね、言われるわけですね、でもちろんそんな言われても困るわけですよ、まあ裁判所から売るなって言われてるし、公表もしちゃいけないんですよね。 まあ、ただ、その公表とかねその出版の定義なんだけども一応、その仲間内で研究するんだったら別にね差し障りないだろうみたいなことはそういうことも判決文に書いてあるんでそれはねそれは個人的に頼まれてその研究目的でねちょっとまあ見てくださいとか。まあ こういういのをちょっとね、コメントくださいとか、まあ、そういう話だったらまあ別にいいわけですよね、まあ、その研究ということでね、あくまで、そのまあ過去のね、部落の地名とか書いた出版物についても、その反復する範囲が限定されたりとかですね、まあ、相当程度限定されてる、まあ、研究者の間でとか、そういうのだったらいいって言われてるのに、まあ、事実としてはそうなんだけども、大々的に売ったり、不特定多数に売ったりっていうわけにはいかないわけです。 だからまあそういうことを言うとねやっぱ個人的にね個人的にそのくださいみたいなことを言う人がいるわけです、まあ、当然困るんで困るのでまあそういうことはなるべくね言わないでくださいっていうのがまあ今回の動画の趣旨なんです、うん、それでなんか送ったらねなんかお礼を差し上げますみたいな人もいるけども まあ、お礼って、まあ、じゃあまあどんなお礼だっていうか、まあ、ま あ, あんましね、このあたりは差し障り あ, あるんで、僕も言わないけど、まあ、とにかくね、まあ、そういうことをされると困るので、あのやめてくださいあの、絶対しちゃいけないですよ、そんなあの全国部落者調査欲しいなんて、そんなことをね、頼まれても困ってしまうので、そういうことはもうなるべく頼まないでください。その 大々的にね皆さん、じゃあその、見てください、配ります、売ってあげますみたいなことはできないんでね、それが今の状況なので、まあ、それを分かっててもね、電話してくる人がいるんですね、だからそういうことをされたらあの困ります、何度も言いますけど、そういうことをされるのは非常に困ります、大変困るので、まあ、やるなよ、絶対やるなよというふうに申し上げておきますということで、今日のの、ね、お願いでした。